これも美味しそうですねこれファミリーマート限定らしいんですけど、なんで限定にしてるんだろ う, うんまずはこちらのカフェ、クレームから飲んでみたいと思いますうーすんークレーム、ミルクエスプレスとエスプレッ ソ, スレッソのイメージとかなんでしょうねでは飲んでみまーす味付きよりもシンプルなやつの方が美味しいですねこのボスだから こ の, そのカフェクレームはかなり苦みめの強めのコーヒーでそこにミルクが入るのでちょっとまろやかになってる感じですねただカフェオレとあまり変わらないかなというような気もします甘さ控えめのカフェオレといったイメージですねというわけでこちらも点数とさせていただきますそして次のカフェカラメリゼこれは焦がしキャラメルがありますキャラメルの焦がしがちょっと足りなかった気がしますね もうちょっとキャラメルの強かった方が自分は良かったかな飲み物として美味しくはありましたのでこちらもこちらのテストさせていただきましたそしてカフェこちらカフェフレンチブラックこちらはすっきりとしたブラックコーヒーの味なんですけどそこまで苦みが強くなくてブラックなんですけどあっさり飲めるすっきりした気持ちになれるそんなコーヒーでしたちょっと不思議な感じですね これが今回の中で一番美味しかったですねなのでこちらの店主とさせていただきますこういうカフェコーヒーもいろいろありますねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分編塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします